ソフィア様失礼します式典の時間が近づいていますがご準備はよろしいでしょうかうん大丈夫だよ式典用の演説もちゃんと頭に叩き込んだからさすがソフィア様ルーム報告の聖女たる堂々とした勇士期待しておりますソフィアとレンは相変わらず仲がいいね 普通聖女と側近がここまで仲良くなることなんてないんだけど誰かと思えばアレックスじゃない私たちの関係に嫉妬しているの重要な式典の本番を前にしてもそれだけの余裕を保っていられるのは素晴らしいことだね他の教会騎士や聖騎士達も見習ってもらいたいよそういえばアレックス私に何か用事なの警備に関して問題でも起こった いや騎士団としてできるだけのことはやったよ騎士たちの配置も完了したしあとは式典を待つばかりだ今年はオオゼニア開拓国の建国10周年盛大な式典だから警備の数も去年の数倍多いはずなのにもう全ての指示を終わらせたの他の騎士たちが協力してくれたおかげだよ私一人の力なんてたかが知れているからねと ままたた話がそれてしまった実は紹介しておきたい人がいるんだアッシュ入ってきてくれえっとどうも国力団の傭兵で今回の警備を手伝うことになったアッシュですよろしくねアッシュくん。 アレックスから話は聞いてるよ私はルーム報告当代聖女のソフィアこっちはレンちゃん私の側近なんだねえアレックスどうして団長のグレックじゃなくてアッシュを連れてきたの二人と年齢が近いから仲良くなれるかと思ってねそれにアッシュは私の義弟なんだ孤児院では物心ついた頃から一緒だったんだ ずっと2人で剣の特訓をしてきたから実力は私が保証するよ今回もきっと活躍してくれるはずだ兄さんそういう紹介はやめてくれ僕は兄さんのように才能があるわけじゃないんだからな何だ今のと近いぞこんな会場内に敵襲 外の警備はどうなったんだみんな、状況を確認しながらソフィアを安全な場所へ。囲まれる前に会場を出るぞ。 行くわよもうこんなに魔物が状況は思った以上に悪いみたいだみんな気を引状況は思った以上に悪いみたいだみんな気を引き始めていこう 前へ出すぎです敵がどこから出てくるか分かりませんできるだけ私から離れないようにお願いします大丈夫私だってちゃんと戦えるから聖女の力を甘く見てもらったら困るよええ聖女って結構戦えるんだなそういう訓練はしてないと思ってたから意外だよ 悠長に喋っている時間はないまた魔物が出てくる前に移動するよ移動するって言っても安全なルートはわからないだろどこを通っていくつもりなんださっきの魔物騎士が勝てないレベルじゃない特別な式典だから警備も強固だし国力団の面々もいる外から攻めてきたとしても容易にここまでは来られないはずだおそらく あの魔物は何者かの手によって陽動のために送り込まれたものだろう敵が本格的に攻め込んでくるのは今からだ混乱を起こして指揮系統を乱したところで外から一気に攻めてくると考えられる今ならどのルートを通っても安全という可能性が高いわけねなるほど納得できる意見だわ敵の狙いはソフィアだと考えていいだろう 彼女を安全にオーゼニアから出国させなくちゃいけない港へ向かわなきゃいけないってことかだったら道中で団長と合流できるな団長と兄さんが一緒ならどんな相手が来ても安心できる急いでそっちへ向かおうアレックスには悪いけど私はアッシュの実力を認めたわけじゃないの使えないと判断したら容赦なくおとりにでも使わせてもらうわああ問題ない そんなことにはならないよう昔から仕込んであるうんそこまで言うならお手並みを拝見させてもらうわということだアシュン気合を入れないといけないね僕だって言われっぱなしになるのはごめんだ兄さんに恥をかかせないためにも頑張るよママ、まあ、か 私の名はキケロ。ルーム報告の聖騎士でございます。 のソフィアをね ようやく会場の外に出れたな。こっちの本はまだ敵の数が少ないみたいだ。これなら団長と合流するのも難しくないかもしれないな。とはいえ、外も相当騒がしくなってきたみたいね。私が周囲の状況を確認してくるわ。その間、ソフィア様のことをお願い。ああ、ソフィアのことは僕と兄さんに任せてくれ。そっちのことは頼んだぜ。無茶なことはしないで。 無事に帰ってきてきねなんというありがたきお言葉あなたの優しい心遣いで私の心は隅々まで満たされますあいつ本当に大丈夫なのかなレンが戻ってくるまではここで待機するしかないな。 できるだけ早く帰ってきてくれたらいいけど大丈夫恋ちゃんはすごいんだよこういうことは本当にすぐ終わらせて帰ってきてくれるから<笑>そこにいるのは誰です正体を表しなさいあら防がれてしまいましたか気配は完璧に消していたはずですけれど な, なんだ一体どこから 無駄な抵抗はやめておとなしく聖女をこちらへ渡しなさいそうすれば魔物たちも引き上げさせましょうそう言われて素直に渡すわけないだろう大一お前は誰なんだ何のために聖女を狙うんだ私はハンナそれほど長いお付き合いにはならないでしょうし覚えていただかなくて結構ですあなたが今回の騒動の原因なんですね どうしてこのようなひどい真似はいちいち理由を説明しなければなりませんかまったく聖女様は愚鈍でいらっしゃる念のために聞いたまでですよコンクレイブの幹部エリザベスの右腕ハンナおやエリザベス様のことをご存知でしたかさすがは聖女様コンクレイブソフィアそれって何なんだ ルーム報告に敵対する組織のことだよ。国家転覆を狙う悪い連中なんだ。とにかく私は聖女ソフィアを引き渡していただければ、おとなしく魔物を引き上げる予定です。交換条件としては申し分ないと思いますよ。この国には教会の騎士団だけでなく、傭兵、国力団もいます。屈服するのはあなたの方です。 コンクレイのハンナババカ挑発してどうするんだお前が真正面から相手になったらダメなんだよその強気な態度嫌いではありませんではこちらも容赦なくお相手いたしましょう ハーマー部隊やっどうかしらおっちゃんぜひって集中皆殺しをするように勝負が無 念, 無念<笑>なんとかハンナからは逃げられたかソフィア様ご心配をおかけしました。 レン、ただいま戻りました。レンちゃんよかった。どこも怪我してないソフィア様こそ、ご無事なようで何よりです。偵察中も、あなたのことが心配で心配で。感動の再会は後回しにしてくれ。今は一国を争うんだ。報告を頼む。オーチェニア開拓国内は魔物で溢れ返っていたわ。今は、 警備に当たっていた騎士達が対処している状態よただ魔物の数は増える一方で国外からの侵攻も確認されているわ時間が経てば経つだけソフィアに危険が及ぶってわけか港はどうだそっちにも魔物は出ているのかいるにはいるけど大したことはないわ魔物は主に陸地から攻めてきているから港側は比較的数が少ないのよとりあえず 港まで最短ルートで行くしかないな余計な戦いはできるだけ避けて進もう言われなくても承知しているわではソフィア様参りましょうよし頑張って思いっきり走るからみんなサポートはお願いねまあ、まあか ままだまだ強くなるぞアッシくんの作るご飯っておいしいよね今度作り方を教えてもらおうかな 決めるときはしっかり決めなきゃね参りますよフッ 予想通りのこのこも戦場にっよゆうそれそれそれ<笑><笑>よ リタン新聞館のリオンと申します。黒い修道会、そして。 に出かけたみんなまだ帰ってこないの心配だね